そうう。<laughs> はい、応援いたしました。会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいでしょう、この旗。ね、よく振ったね。ありがとうございました。ありがとうございました。